決めておりますぜひオで一緒に踊りたいな北海道行きたいなっていう方がいらっしゃいましたら代表の許可も、ね、いただいた上でご一緒いご参加いただけたらなと思っておりますのでぜひ、ね、全国にこの「さゆるさこが広まって、ね、ちょっと破滅万草省で松前園などで松松エを利用の方でもまだねあのお医者さんのね養育許可が出てこの松松園でも踊れるようにこの「さゆるさこが広め それでは、美味しいご飯をいただきましたのでエネルギーを引き出して踊らせていただきます。では 戻りましょう。 Thank you. またーー足首すぐ冷えますね。に動かしていきましょうはいすいませんおさちどおさまおらいしま い, らいら。では皆さんその体操が笑顔で溢れますように 人「胸をくるわさっと聞いて」 さんのにありがとうございました。さあ